様子を動画で撮影してきました。えっ、ー、と砂浜はですね、敷物が引けないぐらいあのもうかなりの観光客でごった返して、私も早く行っておけばよかったなと後悔しています。ここは本当に来ていただくといいと思います。はい、こちら最新のビルが立ち並びまいただきましょう。いただきまー す, す。ありがとうございます。<笑>でも匂いがもういい。 えー、っとですね、まあ広告ありますんで、あのタイムスとかも結構安いんですが、三十ンとぐらい質問に頂 い, いております。えー、一番安いのは多分ロングスという話を聞きました。コセシも二回目終わりそうなので。今週新しいまあ最新のニュースでね、まあちょっとびっくりしたんですけどちょっとあのハワイも増えてまたしっかりと治ってるんじゃないかなと思います。思週間経っていれば、興味を持っていけば、えー、隔離なしでハワイの方は今のところ、うん、お大丈夫。わ<笑>かりました。わかりました。 検討いたします。